はい、皆様おはようございますはい何年ぶりでございましょうか、えー、いよいよこの寂し広場でお祭りが始まりましたー今度商工会秘書祭りということで、えー、その中でまたよさこいの面々がこれや集まって、ね、26年ですかね集、えー、まってよさこいのお祭りが再開されます、えー、その中で、えー、また今回も阿波おどりの稲瀬面ではありますけどもお 一例で参加させていただくことができました。あまあ、今今年まあ去年からですね、そのコロナで、えーまあ、大変でいろんなあの皆の、えー、思いもされたでしょうし、えー、皆さんのこの心の勇気があるのかなと今日は思います、えー。私たちのその、えー、踊り機体はあ練習をなかなかこうできてない状態ではありますけども。 おー、さよならになるかもしれませんが、まあ、皆さんとともに今日一日過ごして話してやっていきたいなと思います。はいで話が長いとあれなんで早速今日のおーオープンを飾らせていただきます。えー、阿波踊りで皆さんでお楽しみいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。